さ放送日配信情報なんですけどもこちらでございますねいや岡本信彦さんねいやかなり有名声優だからね はい、どうも皆さん、こんにちはのチェスというところで、ま、本日なんですけども、こちらでございますね。さ、放送日配信情報、ラジオ情報、主題歌情報、声優、そしてどこまで進むのというところで、え、本日は刀鍛冶のですね、え、全情報をまとめていきたいなと思っております。ま、この動画を見とけばもうね、刀鍛冶の情報はもう不足ないよというかね、もう完璧ですよというところで、ま、本日はそんなね、まとめ動画をお届けしていきたいなと思うんで、皆さんぜひぜひ最後までご覧ください。 ではもう早速やっていきましょう はい、というところで、まずはですね、放送日配信情報でございます。さあ、放送日配信情報なんですけども、こちらでございますね。さあ、なんと、刀鍛冶がですね、4月の9日より放送なんですが、まずはですね、時系列順に見ていくと、まあ、4月の1日に、えー、なんと、遊郭編のですね、再放送が決定いたしましたというところで、そちらから見ていきましょうね。4月の1日の夜土曜日の9時からですね、まずはこちらね、遊郭潜入編というところで、遊郭編の第1 第話話かららおそらく第6話まで、がが描かれた総集編でですすねままずは第1話公開でございますでそしてですね、後半の4月の8日の土曜日に夜9時ですね、遊楽決戦編というところで、まあ、こちらがですね、続きの第7話から第11話までかな、が描かれるというところでね、決戦編の方がお届けされます。まあ、こんな形で2夜にわたってですね、遊楽編のですね、再放送というか、まあ、総集編という形で、前はね、ちょっと振り返る ことができますよっていうね、放送がまずね、えー、ありますので、そちらをちょっとね、皆さんぜひぜひちょっとご覧いただけたらなと思います。えー、私もですね、この二夜にわたってはですね、えー、生放送という形でお届けしていきたいなと思っているので。まあ、こちら全国フジテレビ系列にてちょっと放送ですので、えー、ぜひね、お付き合いいただけたらなと思います。で、そしてですね、えー、いよいよ刀鍛冶の放送日が決定したというところで。まあ四月の九日ですね、えー、有郭園の次の日よりもう早速ね、放送でございます。で、四月。 の9日の夜11時15分より放送というところで、まあ、こちらはちょっとね。夜遅い形になっているんですが、ま あ, あの遊郭編のリアタイの時と全く同じ時間だよというところで毎週日曜日の夜11時15分より放送ということみたいでございます。で、第1話に関しましては1時間スペシャルというところでまあ、かなり進みますね。で、全国フジテレビ系列にて放送開始でございますよ。というところでかなり楽しみなんですが、まあ、配信情報出ておりましたので紹介して。いき こちらでございます。配信情報はですね、まず第1話が4月の10日の月曜日の夜1時より配信決定でございます。で、第2話以降がですね、毎週月曜日の夜0時より配信というところで、なんとですね、放送後もすぐにですね、うん、15分後ぐらいにもう配信されるんで、いや、素晴らしいですねって感じですぐね、もう振り返ることできますし、リアタイ逃してしまった方でも、まあ、 すぐにねえ、見ることができるよといったね、まあ、配信情報でございますね。で、ま、あ配信サイトがこんな感じでね、まあ、見たところかなり有名どころのね、まあ、配信サイト入っているんですが、まあ、見た感じ、ネットフリックスだけないのかなって感じだよね。ネットフリックスが、現在ちょっと書かれていないんで、まあ、ネットフリックスの配信はないのかなって感じなんですが、まあ、その他有名どころ、アペマ TV とか、プライムビデオとかね、ディアニメストアとか、UNEXT とかかなりありますので、 まあ、皆さん、どれかしら、入られてるんじゃないかなと思いますので、まあ、ぜひぜひね、まあ、これを機会にでもいいんでね、入ってみるのもおすすめでございます。はい。まあ、そんな感じで配信もあります。というところでね、まあ、放送に関しましては、こんな感じでね、まあ、4月の1日からもね、ちょっとこうね、鬼滅の刃が盛り上がってきますよ、というね、まあ、感じでございます。さあ、続いてなんですけども、ラジオ情報でございますね。さあ、ラジオ情報なんですけども、こんな感じで、いや、なんとですね、嬉しいです。また鬼滅ラジ が戻ってきますよというところで4月の2日の日曜日からですねなんと毎週日曜日でまあ19時からなんとラジオ開始というところで日本放送にてレギュラー放送というところでまあレギュラーパーソナリティはですねなんと花江夏樹さんと下野紘さん、まあ、いつも変わらずなんですけどもまあこの二人となっておりますいやー今回もですかいやー嬉しいですねでまあラジオリアタイできない方はですねこんな感じでまあ後日アニプレックス公式 YouTube チャンネル チャンネル温泉にてまあ、ディレクターズカットが無料配信されますのでまあ、後からでも聞けちゃいますよというところでねまあ、鬼滅ラジオはですねおそらくゲストのね方もいらっしゃるよというところでいやかなり盛り上がると思うんでねこちらもちょっとねまあ、テレビ放送と合わせてねぜひご覧いただけるとちょっとより楽しめるのかなと思っております私もねちょっと見たいなと思っておりますまあ、毎週日曜日というところでまあ、テレビ放送前でのラジオですのでまあ、かなり嬉しいですよね はい、というところで、じゃあ続いていきましょう。続いてはですね。主題歌情報でございます。さあ、主題歌なんですけどもこちらでございますよね。さあ、テレビアニメ刀鍛冶の主題歌アーティストがまあ、マンウィザミッションかけるミレイというところで、まあ、初めてのコラボアーティストとなっておりますし、初めての男性アーティストがあ鬼滅の刃にいらっしゃいますよ。というところでね。まあ、今回かなり盛り上がっていました。けども、まああのオープニングテーマがですね。こんな感じでえ絆の奇跡というところでね。いや pv。 方で聞かせていただきましたしたたた映画館の方でで先行公開見させていただいだんですぁ、まあ、かなりいい主題歌ですので、私もね、ちょっと早く見たいなというか、オープニング聞きたいし、早くちょっとね、LINE ミュージックとかでフルバージョンも配信されてほしいなと思ってますね。えー、絆の奇跡、かなりいい曲でした。で、まぁ、あ、そんなマンウィザーミッションるミレイについても、ちょっと今回紹介していきたいなと思うんですけども、えー、まずはですね、マンウィザーミッションというところでこちらでございますね。はい。さあ マンウィザーミッションとはですね、2010年から活動している5人グループのロックバンドで、まあおすすめ曲としてはこんな感じでね、まあマンウィザーミッションのレイズやフラッグなんかがねえ、ちょっとね、私聞いた感じでめちゃくちゃいい曲だったんですけども、まあ以前にですね、7つの滞在の1期オープニングの主題歌を担当されていたりだとか、まあ他のアニメのね、主題歌なんかも担当されているというところでえ、かなりね、ちょっといいバンドとなっているんですよね。はーい。さあ続いてミレイさんなんですけども、こんな感じで、 というところでミレイさんはですね紅白歌合戦2022年に登場されていたりだとかまあかなりちょっとねまあ人気が出てきてるねまあアーティストさんだよっていう感じなんですけどもまあおすすめ曲としましてはねこんな感じでえミレイのフレアなんかがね私かなり好きでございますでそして王様ランキングの、まあ、アニメエンディングテーマはですね以前に担当されておりまして、まあ、こちらもですねまあアニメでもちょっとこう活躍されているというところでねかなりちょっとね人気が徐々に出て ててる、まあ、アーティストさんとなっておりますんで、まあ、今回この2人のね、まあ、コラボというところで、まあ、この2組のコラボというところで、まあ、かなりねちょっとね素晴らしい曲が出来上がってるんじゃないかなと思いますし、まあ、エンディングテーマの方がですねまだね発表がないよというところで、まあ、この2組のエンディングテーマなんですがいやどんな曲になるのかかなり楽しみでございますはいさあというところで続いてなんですけども声優情報でございますというところでえまずはですね 上弦のの鬼の声優さんから見ていきましょう、まあ、今回ですねえ、上限集結がありますので、すべての上限の鬼が登場しますが、あまず上弦の位置の国死望がですね、え沖合隆太郎さんとなりました。まあ、こちらね、素晴らしかったですね。で、続いてですね、ドーマの声優さんが宮野守さんとなりました。で、赤座の声優さんが石田明さんとなりました。で、ハンテングの声優さんが古川敏夫さんとなりました。で、玉子の声優さんが鳥海浩介さんとなりました。 太太郎の声優さささんんんが沢城と、まあ、大阪亮太さんと大、まあ、なったわけですよ、まあ、こんな感じで上限の鬼の声優さんは全て確定したわけなんですけども、まあ、個人的に好きだったのはドーマの声優さんですよねえ宮野守さんがねマジで良かったですね、まあ、こちらは上限集結というところで第1話で、えー、ちょっとね素晴らしいのが見れますのでぜひぜひ皆さんそちらに注目してちょっと見ていただけたらなと思いますドーマ本当に良かったですって感じですねはいさあというところで続いて で, ですねこんな感じで、主な出演というところで、まあ今回主に刀鍛冶の里編で登場する声優さんとキャラクターなんですけども、えまずは主人公のかまど炭治郎ですよね。まぁ、あ、花夏樹さんですよね。で、そしてかまどねず子、紀あ明里さんです。で、時藤無一郎くんですね。こちら柱でございます。霞柱なんですけども、お川西健吾さんです。で、そしてかんろじみつりさんね。こちら恋柱なんですけどもえ、CV がですね、花沢香菜さんというところでかなり嬉しいですよね。でそして 原野ねいいや原野皆さんん忘れてませんかはい、同期のちょっと仲間なんですけども今回ねアニメで活躍がありますのでかなりちょっとこう認知されていくんじゃないかなと思います岡本信彦さんとなっております いや、岡本信彦さんね。いや、かなり有名声優だからね。いや、今まで、玄野というキャラクターの登場が少なかったから、ちょっとあれだったんだけど、いや、今回ね、かなり目立つかなと思いますね。で、そして反転具がですね、古川敏夫さんですね。さあ、今回主に登場する鬼二人おりまして、もう一人が玉子ですね。で、玉子が鳥見孝介さんというところで、さっきも紹介しましたが、まあ、刀鍛冶では主にこんな感じのキャラクターと、まあ、鬼と声優さんとなっておりますね。 はい、というところで、ま、刀鍛冶はですね、こんな感じのキャラクターがね、ま、主に活躍するようということなんですけども、いやー、楽しみですね。はい。声優さんも素晴らしいしね。はい、というところでございます。さあ、というところで、じゃあ、続いてなんですけども、どこまで進むというところで、刀鍛冶の里園、どこまで進むか問題なんですが、ま、こちらでございますね。さあ、原作の127話。ま、こちら、普通に行けばですね、ま、ここまでで終わるんじゃないかなと思うんですが、ま、柱稽古編というね、 ちょっとほんと原作10話分くらいしかない編があるので、まあ、もしかしたらそこまで含めての刀鍛冶の里編なんじゃないかなと思いましてですね原作の136話、まあ、こちらまでやる可能性もありますよというところで、まあ、今回このどっちかまで進むんじゃないかなと思っておりますね原作の136話まで進むとですねかなり引きとしてはいい終わり方となりまして無限上編へのちょっとかアプローチとなりますのでかなりちょっと ちょっとね、素晴らしい終わり方になると思うんですがさあ今回ね u f o テーブルさんそして集英社がですねどこまで進めたいのかというところでね変わってくるかなと思いますうーんまあ刀鍛冶の里編はですね原作の127話までなんですがまあ、個人的なね欲求としましてはやっぱ136話までいって 無限上編の手前でででで終わって欲しいなと思っててししいいいななとと思おりままますすね、まあ、そんな感じで、まあ、ここぐらいまで進みますよという話でしたはい、というところで、まあ、今回全情報こんな感じなんですが、まあ、主に大事なのはですね、放送日でございますよね。さ、4月の9日からいよいよ始まってまいりますし、4月の1日からは新章が開幕してきますので、いよいよですね、もうあと2週間というところで、いや、本当に楽しみでございます。はい、というところでね、まあ、今回の動画 良かったという方ね高評価そしてチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いしますはいというところで皆さんまた次回の動画でお会いしましょううっば